始まりました。ダンサー特クダ ン, ーママダンサー、生ダンサー MC の彩花です。よろしくお願いします。本日ですね、大阪に来ております。こちらのルームススタジオさんですね。ダンススタジオなんですけれども、今日は大阪ワークショップの日です。はい、夏休みにワークショップができなかったので、春休みになりよーんっていうことで今日は。 来ましたリベンジワークショップですね、というわけで今日はオーナーさんの、ね、お子さんがダンスの発表会ということで、実は今日めちゃくちゃ岸和田、ダンスの発表会だらけというか、イベントだらけで、バッティングしまくってて、ダンスイベントと、だから今日ね、<笑>そんなに全然、集まらないんですよね、実はあんまり、そんなもんです、私の実力、<笑>教えの実力、そんなもんです、あんまり集まらないんですけど、知り合い同士でね、ワイワイと楽しくレッスンしていきたいなと思います。 ではですね、早速入っていきたいと思いますおはようございますおはようございますおはようございますどうもおはようございますさやかですナミさんのインスラターナミさんが下させていただいて真、ま、中ですお願いあ、マナさんマナカさんどうもちょっとナミさん今日来れなくてはい、とっちゃっても今大丈夫ですか<笑>すいませんどうぞません よろしくお願いします。ああ、ラミさん会いたかったけどな。どうも。とっても大丈夫？とっても大丈夫<笑><笑>お元気？元気でした。家、は、へ、い、の後輩の鈴木ちゃんです。ユ、えーチューバー上がっても大丈夫？あ、全然大丈夫。大丈夫？今日はなんで来てくれたんですか？え、大阪に帰ってきてくれるってことで。 あ岸和田の大友達で今日は受付も、はいろいろ。 手伝ってくれるということで骨折中に踊そう本当は踊れるんです。ダンス部時代の高校ダンス部時代の仲間なんで。踊れ る, 踊れ る, 踊れるんだけど<笑>だ。なんで骨折したんですか。滑り台でこけた。<笑><笑><笑>ちょっと子供として大丈夫。ああ全然いい。ママ何やってんのちょっとカナちゃん。カナちゃん。カナちゃん。ママどうした。滑り台逆から登って。うん。こけた。 お母さん。<笑>お母さ ん, <笑>母さん。ほんまに。よろしくね。よろしくお願いします。おなおやちゃんね。はいはい。お願いします。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 せい。はいはいはい。ぴょんぴょん。ぴょんぴょん。あの人モデルだから、かわいいでしょ<笑>うん。んうん。だから、綺麗なポージングをし て, てください。<笑>いかつめしかできない。<笑><笑><笑>あ<ー>、すげえさ。ああ。こういうやつ、あのさ、できなくてさ。あ、わかる。きれいなじゃん。<笑>なんかいかつかなっちゃう。すごい。さやかな、さやかなポージングやって。さやかなポージングやって。<笑>て<笑>私がポージングしようと思ったんだから。<笑> あ紹紹紹介介介すするるへんん<笑>全然服紹介する気なないもんな自分紹介しアハハあううあ す み, すみません、これダンサートークなんですけど。ああ、はい、ダンサートークなんですけど、もう受けに来たということで、ありがとうございます。ます皆さん、出ていただいた、ダンサートーク出ていただいた方です。はい、スタジオ経営順調ということで、おかげさまで。ー発表会もね、終わってね。はい。はい、ね、可愛 い, い生徒ちゃんたちが踊ってますけど、はい、なんで受けに来てくれたんですか。なんで、なんでですか。なんでですか。も<笑>う褒められたい人。<笑> 作成好きにめっちゃ褒めてくれてな、嬉しいなって、えー、さやかさんが大好きだからですあいれーす<笑>え、こ怖っ。怖っこっこわっクリーニーな感じでずっと受けに行きたくてずっと楽しみにしてましたなかなかなんちゃうね、はい、マニアックやと思うで、ね、私好きで受けに来る人ヤーマおいお前笑ってんな<笑>お前笑って 思いますよ私のレッスン来てくれる人、えー、でもずっと DA の時から大好きでしたやったー作品で出てる歌させていただいた時からこれこれこれよかったらね皆さんあの3月でお忙しい時期だと思いますけど他の方もぜひ受けに来てくれると嬉しいですよろしくお願いしますおはようございま す, います、えー、あっ新しい子がい新しい子来たじゃあちょっともうレッスン時間なんで始めちゃいますよろしくお願いしますな何ちゃんだライですライちゃんはーいいお願いします カかかれいくよワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイ下がる下がるファイブシックスセブンエイこれがなんて言うんだろう今ここ激しいんだけどこの手は激しいんだけどそのあとのムーブがこれゆっくり見てほしいのんかジャズパンクみたいにさ パっってちゃう手はンっと弾くんだけどそのあと左のあんが柔らかくて手を戻そうー、フォー最後は斜めひねるひねる斜め<笑>そしたらこっちまで完全お尻の方まで落としてるんだけどこれをちっちゃくウェーブしてブン 肩, 肩まで上がってきたら右肩を前にドンって落とす。 あドアツースリーフォーファイシックスエイワンツースリーフォーファイガンウェブウェブ両手にハッこの声でドドドドドン。ドドド いなねここここここまままでででですここまでここまでんかか全然わよワンツースリーフォー1 2 3 4 5 6クス。 いーはいはいはいはいここまでですけどじゃあドリンクしながら私踊るれで というわけで以上が大阪ワークショップの様子をお届けしてまいりました。本当にね、来ていただいたみんなありがとうございました。次回はですね、ぜひまた夏休みもワークショップしに行きたいな、なんつって思ってますので、今回来れなかった人たちもその際はぜひご参加いただけると嬉しいです。また大阪で一緒に会えた人は踊りましょう。それではせやねーでした。ほななー。あ、ゲームチャンネルと同じような終わり方なんて